慶應義塾大学の量子通信のオンライン講座では、英語と日本語が選択できます。それぞれの講座で、量子通信の基礎を学ぶ上で必要な15のレッスンを学ぶことができます。各レッスンでは、対面授業を体験しているかのようないくつかのビデオも用意されています。量子通信の基礎へようこそ。 Welcome to our overview of quantum communications. And the goal is to establish entanglement between station zero and station two. Thank you all for participating in this module, and we'll, we'll see you again.